はいえっと、それでは始めさせていただきます、えー、局域環境データサイエンスセンターのセンター長をしています門倉といいます。えっと、えっと、今日は活動報告を簡単にさせていただきます。えっと、まず、このセンターですけれどもあの、発足したのが2017年度でして、えっと、その前に、えっと、国立局地研究所内に準備室が立ち上がりました。えっとまあ、あの発足の目的なんですけれども、 南極域北極域で取得されたデータの公開と共同利用、有効利用を促進すること、それから大学など外部コミュニティとの連携を強化すること、極域間研究におけるデータ活動の中核を担うとともに、地球環境研究に貢献することという、わ、まあ、割と大きな目的のもとで、2017年度に DS 施設内に発足しました。 えっとまあ、目指しているところはあの、まあ、特に 局, あの局地研究所を中心に北極域南極域でさまざまな、えー、研究観測活動がされているわけですけれどもさまざ、あ、まな、えー、分野ですね中空圏、地検生物圏、気水圏といったさまざまな分野の研究活動から得られたデータが、まあ、蓄積されているわけですけれどもそれらを適切に管理し えっと、データベースを作成し、それをオープンにする、オープンデータの活動を促進する、それからそのデータを用いたえデータサイエンスを進めてえ、共同研究を進めるということの、えっと、ベースになるような活動を行うというのが目的になっています。でえっと、発足にあたって、えっとまあ、どういったことをこの、えっと、3期中にですね、3期の 中, 中継計画中に。え 進めていこうかということで、えっとまあ、えー、項目立てをしたわけですけど、ここに示すように、えー、全部で7項目を、えー、目標として立てまして、それに沿って活動を進めるという形で進めてきております。えっとまあ、この図、真ん中が我々のセンターでして、左側がまあキコミュニティにおける、えー、観測研究活動。 ですねでえー、右側が外部のコミュニティで、えー、国内外のコミュニティがあるということで我々はその、まあ、局地圏を中心とした、えー、局域科学のコミュニティと、えー、外部のコミュニティとの橋渡しをするような、えー、活動をするというふうに考えて活動を進めてきております。で1番目は、えーあのまあ、いろんな分野があるんですけどもそれぞれその分野特化したデータベース 的なものはできているんですけれども、まあ、分野を横断的な研究をするためのデータベースというのが今までまあ必ずしもなかったということで、もう統合的なデータベースを作成しましょうというのが一番目です。それからえっ、ー、とすでにあのある公開用のデータベースちょっとすいませんポインターを す、え、で、ー、にあの公開用のデータベースシステムとして、えー、学術データベース a d s ユーモネットという、まあ、3つの大きなシステムが走っていたんですけれどもそれぞれその、えー、と作られた、えー、と背景とかです、ね、目的が異なりまして、まあ、必ずしもあのお互い の, そのインターオペラビリティも必ずしもなくてかつなんか目的も 特化ししてていたりしてですね性格がまあそれぞれ異なるということで、まあ、ここら辺をのインターオペラブルなところを機能をえと増すようにしようというのと、さらにそれぞれのえーとデータベースを用いた公開等を促進していこうということですね。まあ、3つ目、4つ目はえと時系列的なデータと資料的なデータがあるんですけども、まあ、それぞれまあそういったその分野に 特化したですね、あのドメインスペシフスィックなデータベースも必ずしもまだ充実していないデータとか分野がありますのでそういったところの支援をしていこうとから5番目はデータ出版ですねあのデータパブリケーションも促進しようとで6番目は、えっと、国内国際的なデータコミュニティと連携した活動もやっていこうとで7番目はまあデータサイエンスですね あの研究成果を上げるという意味でのデータサイエンスを共同研究として推進しようということでこの7項目に沿って活動をしてきております。でえっと、それぞれの項目について2017年度から、えっと、今年度ですね2021年度までの5か年のに何をやるかというようなこういった選挙を作りまして。まあ まあ、随時こう修正しながら進めてきているというのが現状です今日はそれぞれの7つの項目について簡単に、えー、とこれまでの活動のご紹介をします。えー、とまず、えー、と我々のセンターのメンバー構成ですけれども、えー、と2017年度から2021年度までですけれども、えー、と教員スタッフとして、まあ、ここにあるように、当、え、初、ー、は5名ですね、今も、えー、と途中、えー、と国人准教授の方が変わられて 移動になって特任研究員の方が今年度から入ってますけども、まあ、基本的に研究スタッフは5名という体制でやってきています。クラボサインの方が3名ですね。で、兼務教員、あのこれ5名でカバーできないような研究分野についてもいろいろサポートあ る, あるいはアドバイスをもらうということで2019年度から兼務教員の方に、結プ知見の教員の方に兼務教員になっていただいて、まあえー、っと本部の分野 以外の分野の、えー、兼務の人に、えー、教員になっていただきまして、えっ、ー、と、サポートをいただいてきています。はい、えっ、ー、と、まず一番目、統合データベースシステムの開発ですけれども。えっ、ー、と、これについては、まあ、当初からいろいろ、どういったものを作ろうかと、で、どういったニーズがあるかというのを。えっ、ー、と、特に局地系のいろんな分野の研究者に伺いながら。 デザインを検討してきて、ようやくこのシステムのコア部分のが、えっとまあ、出来上がったということで、まだまだ、えっと、完全にオープンにできるようなものまでは至ってないんですけども、まあ、骨格の部分はできてきているという状況です。で、えっと、名称としては統合データサイエンスプラットフォームアミダ d a という、まあアミダ、いわゆるアミダ d から来たアミダ d a という名前をつけまして、い、ま、ろ、あ、んな、えっと、分野に スペシフィックじゃなくて、です、ね、いろんな分野のデータをのメタデータ、実データを受け取って、データベースを構築し、分野横断的にカタログ表示ができるような機能と、それから、えっとまあ、異なるデータ間の融合計算をするような機能、で、そこからの相関情報をアウトプットにするというようなシステムを考えて、えっと、デザインしてきています。 ちょっとこれについてはまた、えっと、来期にかかってしまうんですけれども、まああのえっと、局域に限らずにです、ね、あのいろんな分野のデータを扱えるような、えっと、汎用的なものを作ろうと今開発しているところです。特にあの特任研究員の方 に, ここに当たっていただいて開発をしています。えっと、それから、えっと、既存の2番目ですけれども、えっとまあ、これまで 作成されてきた主要なデータベースシステムの充実化と総合運用化の促進ということで、まず学術データベースというのがありますけれども、これは主にあの南極のですね国際コミュニティのデータ活動とのインターフェース、あと国際的な極域のポータルサイトとの間のインターフェースという機能も持ってまして、 割と幅広い範囲のえっとデータのメタデータカタログのようなファンクションになっています。えっとまこれについてもえっとデータを増やす。あるいはえっと doi を付与するような機能もえっとこの5年間にえっと増強しまして、えっとここに登録されたデータメタデータにえっと doi を付与するということもやってきております。 それからもう一つは ADS アークティックデータアーカイブシステム北極域のデータアーカイブシステムですけれどもこれはあの、えっと、北極プロジェクトという大きなものが今日本の中で走ってまして、まあ、そこの中での基盤システムとして開発されてきて運用されているものなんですけれども、まあ、北極域をメインにそこから得られたデータを データベース、メタデータベースを作り、実データベースを作り、可視化をし、リアルタイム表示をするというようなファンクション、非常に充実したファンクションがありまして、国際的には、えー、ISC 等の国際組織との連携、あるいは国内では Dias といった国内外の、えー、とこういったデータアクティビティとの タタデータの交換ととかですすねいいうことを行っていますあと社会実装という社会への貢献といったところも、まあ、あの目的として作られているんですけども、まあ、これまではセンター発足までは北極域がメインだったんですけども南極域もカバーするような機能がありますので南極域も含めた アークティック・アンタクティック・データ・アーカイブ・システムといった形に拡張するということで、えっと、南極域のデータをえっと特に意識してあの取り込んでデータベース化するような活動を進めてきております。それからもう一つ、えっと、ユーゴネットですけれども、これは大発間連携で作られた超高層大気物理学関係のメタデータシステムなんですけれども、 単にメタデータシステムを作るだけではなくて、えー、とそれに乗っけるデータのを作処理をして、その処理をするための解析、研究をするためのシステムも作ると、まあ、ソフトウェアの開発も や, やるとで、それからそれをソフト、あるいはメタデータの若手、えー、研究者向けの今週会を開くといった、えー、と多様な 活動を進めてきてきおります、えっとまあ、大学間連携の特に若手研究者を中心にフォ、えっと、アメンバーはいるんですけどもこのうちのセンターのスタッフがそのリーダーとしてこの U5NET、えー、のプロジェクトを進めてきております。はい、3番目ですけれども、えっと、時系列データのデータベース化公開ということで、まあ、その一例というか、まあ、全部ではないんですけども ここに示したような各データの表示してデータを取れるというようなシステムの公開、データベース作成公開の支援を行ってきておりまして、ここに示したような URL で公開されています。それから一つ、一番下ですけれども、JAARE、南極観測隊が毎年取得するデータのマネジメントについても協力しまして、 データポリシーを作って、持ち帰ったデータはすぐに即座にです、ね、ADS を使に登録して、メタデータ、実データを登録して、公開するようなことの支援を進めました。これは新しい活動として始まったものです。 それから4番目、資料系のデータですけれども、えーと、岩石資料、アイスコア資料、隕石資料、生物資料といったところの、えー、メタデータをそれぞれ登録する、あるいは、えーとまあ、分析データなんですけれども、その、えー、とデータの CDF データとか、そのフォーマット変換をして、えー、と先ほどご紹介しました、あみだへの登録をするといったことの支援をしてきています。それから、えー、と局域の いろんな資料、歴史的なアーカイブ資料があるんですけども、それをデジタル化して、えー、登録して公開するようなシステムの作成にもの支援も行ってきています。はいえー、っと5番目ですけども、データ出版ですけれども、えー、っと 局, 局地券発行のポーラーデータジャーナルという英文のデータジャーナルがあるんですけども、これの編集、それから えっと、データのですね、これに関連した実データの ADS や学術データベースへの登録、さらにはそのパブリッシュされた後で DOI に付与するといった活動の支援を行ってきています。えっとまあ、実際、我々のセンターのメンバーが、えー、この編集に編集長をして、えー、編集幹事をしているということで。えっと あの編集プロセスにも非常に関わってきていまして最近ではコンスタントに年12本ぐらいのデータ論文を出版できるところまで来ておりますはいそれからえっと国内外のデータ活動コミュニティとの連携ということでえっといろんなデータ関係の集会シンポジウムにをえっと、えっと、まあ意識してですねあの 積極的に開催したり、あるいは、えっと、いろいろ参加したりといった活動を発足以来行ってきてまして、この編みかけをしたところが、えっと、我々主催でえ開催している集会、研究集会になります。年2回程度で、えっと、集会を、えー、開催、主催してきております。えっと、今年度、まあ、昨年度からオンラインになってしまいましたけれども、まあ、年2回程度の、えっと、こういった主催の研究集会。 といったものを開催してきております。それから講習会もこのようにえっとまあ、主にユーゴネットに関してユーゴネットの活動の一環としてですね年3回2、3回程度の講習会をコンスタントに開催してきております。から国際的な集会への参加ですけれどもここにある通りで国際シンポジウムえっとあるいはえっと 国際的なデータ活動集会に参加しまして発表する、それから国際的な集会において、えっと、講習会、特にユーモネットのです、ね、講習会を開催するということもコンスタントに行ってきております。から特筆すべきというところはです、ね、この5年間のうちで3回国際的なワークショップ、あるいはシンポジウムを えっと、我々中心に企画して、えっとまあ、DS 施設全体の協力を仰ぎながら開催してきております、えっと、2017年度、18年度、えー、2020年度ということで、えっと、17年度、18年度は、まあ、対面だったんですけども2020年度はオンラインの国際シンポジウムということでこの時はか、えっと、参加者が400名を超えると参加国が46カ国を超えるような、えっと、国際シンポジウムを まあ、我々は中心で企画してオーガナイズしたというしてきております。はい、えそれから、えっと、外部の方との共同研究ですけれども、公募型の共同研究、我々のセンター関連の課題も、えっと、年、えっと、8回、まあ、9回といった形で、まあ、かなりのコンスタントに、えっと、受け入れて、そこから得られた成果もいろいろ先ほどの えー、とホームページの公開しているような成果が得られてきていますまあ、ここに課題目がありますけれどもまあ、いろんな分野のデータベース作成の支援をこの広報型共同研究を使って行ってきておりますでこれがまとめです以上あのご紹介してましたようにこういった7項目の目標を立てて ま年度ごとに活動してきております。で詳細はえっとこのホームページで公開しておりますので、えぜひご覧いただければと思います。以上です。